次は、コンプリーションという話をします。長いパス名やファイル名を打つのは面倒ですし、打ち待ちが上がるとエラーですから、やら直しかめになります。そこで、イヌキでは入力をサポートするコンプリー e t i 保管ですね。保管という機能がある。これはですね、ファイル名を入力中に、どこでも、えー、タブキーを打つと、えー、タブキーはここにありますけども、これはタブキーだね。 そうすると、現在入力中の文字列に続けて、曖昧さがない範囲でできるだけ長く、えー、自動的に入力してくれます。そして、その時にもう一回タブを打つと、今度は、保、え、管、ー、が終わった段階では、えー、この先に曖昧さがあるんですけども、えー、その先の候補はどれとどれかというのを今度は表示してくれます。ですから、実際に、えー、さっきのディレクトリで試してみましょう。えー コマンドは何かないといけないので CD を使いますけども、えー、CD のルートディレクトですね。H でタブを打つと、えー、ホームとホーム0とホーム1とホームとホーム3がありますよ。じゃあ、えー、その先3まで行って、えー、タブをするとホーム3スラッシュまで多くなるんね。で、えー、じゃあ、この先に何があるのかもう一回見たければタブを打つと、えー、たくさんありますね。 で、この中で、じゃあ、スタッフ一体とすれば、えー、s, t, a。こ、えー、の先でタブを打つと、スタッフまでになりますね。この先、じゃあ、自分の ID、k, a, 0, たくさんありますね。2689のダブル。そうすると、えー、k, 0, 2, 69のワークというのが保管されました。えー これで移動したので、現在位置はこの場所になりました。こういうふうに、こういう長いパス名を打ったときに、コンプリューションを使うと、自動的に補ってくれます。次に、補ってくれたものは正しいわけですから、打ち間違いがありません。そういう意味で、コンプリューションも積極的に使う方がいいわけですね。では、演習ゼロですから、CD コマンドを使って、いろいろなディレクトリに移動してみてください。 移動したら、pwd で現在という確認す。あと ls がありますね。ls っていうのを使うと、ファイルにどんなものがありますかという一覧が見えます。まあ、ls も使ってみてください。で、終わって OK だったら、今度はただの cd でホームディレクトリに戻ります。では、やってみてください。次は ls のお話です。ls はファイル名一覧表示ですね。 で解消構造の全体像があったら、今度は個々のファイルやディレクトリを見ていくことになります。その時にまず必要なのは、このディレクトリにどんなファイルやディレクトリがあるのかというのはわからないと扱えないですね。そこで ls コマンドを使います。ls はリストの意味です。なんでただしですね、ただの ls では、名前の最初がピリオドで始まる名前は表示されません。 でそれらも見たい場合は、マイナス A を指定します。今、ホームで言ってたね。ただの ls っていうと、えー、こんだけしかないように見えますが、ls のマイナス A っていうと、えー、実は、ピリオドで始まる名前はこんなにいっぱいあるということがわかります、まあ。これは何に使うかというと、様々な設定を保存するんですね。えー、それがいつも見えてると、まあ、わかりにくいし、うるさいので、それでピリオドが、えー、始まる名前のファイルは表示しないということになっているわけです。 それからですね、ls-f っていうのもあこれはですね、この、えー、ファイルがどんな種類かっていうのは分からないと不便なのね。そこで ls-f っていうのを使うと、えー、スラッシュで終わるやつは、これはディレクトリです。スラッシュがないやつは普通のファイルです。えー、このアットマークはです、ね、シンボリックリンクっていうんですけども、えー、まあ、どっかの行き先を指している特別なファイル。えー、こういうふうに種別が分かるようになっています。